いたします「桜桜」という曲はまあ桜ですのであの主に春先によく 春, お祭り春の桜祭りとかで踊らせていただいてるんですが実はあのお花の桜にもかけてあるんですが千葉県は桜市の桜も入っておりましてそちらの方で11月の大体いつも第3週ぐらいに時代祭りというものを行っておりましてその中のストリートソーランという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 Come in! ありがとうございました拍手よろしくお願いしますありがとうございます